昨年11月3日に NHK の海外向けサービス NHK ワールドジャパンで放送された s o n ズ s of Tokyo Festival 2019が1月4日に NHK 総合にて再放送された。司会はカンジャニエート村上信五とホラン千秋が務め、ジャニーズからはニュースとキング・アンドクスが出演。 キング・アンド・ピスは、シンデレラガール2018年を歌唱後、キシユータが、ヘ面高橋山が、センス、長瀬角が、縦、神宮寺ユータが、フラッグを使い、ジャニーズ JR を引き連れてパフォーマンスを披露。さらに、キング・アンド・ピンス全員で和太鼓の演奏も行った。その後のトークでは、全員が英語で簡単に自己紹介。 村上からパフォーマンスについて聞かれると、長瀬が何と言っても和というか、日本っぽいものをさせていただいたので、そういう部分で印象に残ったかなと手応えを感じています、とコメント。さらに、神宮寺からは、選曲とか演出とかも自分たちで意見させていただいて、構成を作ったりした、とメンバーが考案したパフォーマンスだったと明かされた。 また、昨年7月に亡くなったジャニー北川氏について、村上が、ジャニーさんはやっぱり、ジャニーズのカルチャーが海外進出するのが大きな夢の一つでもありましたけど、というと、平野潮は、海外で活躍するっていうのが一つの夢だったので、僕たちも、生きているうちに見せられなくて、本当に悔しいという気持ちでいっぱい、とコメント。 そして、なるべく早く行動して、海外でも活躍できるようになれたらいいなと思っています。と意気込みを語っていた。番組で披露したパフォーマンスとトークともに、ネット上で注目を集めたキング・アンドグスだったが、ファンからは、楽しみにしてた部分がカットになってる。と放送後に不満が続出。というのも、 昨年11月の放送では、ノーティーガール19年を披露していたのだが、再放送ではカットされていたのだ。同局へ入る前にそう着替えを行った際、平野が腰につけていたスカーフを落としてしまうも、起点を聞かせてステージの外に投げる演出を見せ、潮君のアドリブがさすがだった。かっこよすぎる、から。 と放送時にファンは大絶賛していたのだが再放送ではそのシーンもカット。そのためネット上には楽しみにしてたノーティーガールがカットとか NHK ふざけんなからよりによってなんでノーティーガールだけカットしたの信じられない。ノーティーガールカットされてる仕様君のスカーフ演出見たかったのに最悪など不満を訴える声が紛失していた。